でも名前なんで春菜なんだろうまあ瑞穂とか清見だったら評価もしないですけどまだまだ発展途上のプレイヤーなんですが今後に期待できますね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 オープンロケーションの URL 再生は 機能しししまませせんん。でした。DVD 再生も動作しませんついでながら終了に時間がかかるという鬱陶しいバグもあります春るもやってみましょうフォルダードロップは受け付けてくれません。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 オープン URL も YouTube で動作するんですがコマ落ちが多いのと動画によっては再生できないようです。マンジャロ版も